こんにちは。アクセスのデータシートビューを使ってテーブルの中身つまり本体ですね本体にデータを入れていきたいと思いますこの操作はとても簡単なのでえ実演を見ていただければすぐわかるかと思いますがこの画面データシートビューという画面を出す出し方 も含めてて実演ししますので参考にしてくださいデータシートビューは単にテーブルの中身を表示して編集するというだけでなく、えー、このテーブルを使ってちょっとした属性の追加あるいは検索あるいは並べ替えなどができる、えー、便利なビューです。 では、今から、アクセスのデータシートビューを使って、テーブル商品を生成してみたいと思います。このように作っていきましょう。そこで、今から、えー、テーブルビューの商品のところをダブルクリックし、それでデータシートビューを開きます。つまり、 データシートビューを開くにはテーブルビューの中でテーブルを選ぶということになるわけですこの後でデータを入れていきますがみかん50りんご100メロン500のところを入れます123のところはオートナンバー整数の投資番号2 設定しましたので、1・2・3という投資番号は、自動設定されます。入れる必要はありません。そして、500のところ、最後の500のところまで入れ終わったら、500のセル2でエンターキーを押し、次の行に新規を移す、えー、ということを忘れずに行ってください。 これで3行分のデータが入ったということになります入れ終わりましたら保存する必要があります商品のテーブルを選び右クリックメニューで上書き保存というように操作しますとデータが保存されますではここまで行っていきたいと思います マイクロソフトアクセスです。先ほどテーブル定義まで終わっていたと思います。商品のテーブルが定義できた状態で、今からの実演を進めていきます。テーブルビューに商品とえテーブルワンとあるんですが、ダブルクリックすると画面が切り替わりますね。 えー、商品の方をダブルクリックして、えー、商品テーブルの編集を行っていきたいと思います。では、ここに、みかん、えー、単価、単価50と入れて、えー、次にみかんの下のセルをクリックしてみましょう。りんご。 えー、右横のセルをクリックして100リンゴの下のセルをクリックしてメロン横のセルをクリックして500でエンターをまで押します、えー、この状態で3行分が入れ終わりました「みかん50リンゴ100メロン500」と入れていきました ID の123は自動設定されました。ではここで商品を右クリックし、右クリックメニューで上書き保存します。これで保存されました。このようにして、えー、データベースの中に、えー、テーブルを作ることができました。これも、えー、皆さん自身で チャレンジ、皆さん自身のパソコンで、えー、チャレンジしてもらえると、えー、とてもいいと思います。どうもありがとうございました。